よろしく会場の皆様こんにち は, にちはよさこい鈴鹿文と申します私たちのチームも今年で20周年を迎えたところですそれもこちらにいらっしゃいます後ろ向いちゃった先生大平先生の指導があってからこその20周年だと先生に感謝をしておりますありがとうございましたまそして今回は初お披露目の衣装と踊りになります なんかその辺歩いてても衣装がいいねっていう声をかけていただくんですけれども衣装に負けないような踊りをこれから演じていきたいと思っておりますそして今日私たちのチームを最後のステージになりますこれからはボランティア活動の方で続けていきたいと思っておりますので今日はその八重桜祭りの参加のお声がけをしていただいた木梨先生はじめスタッフの皆様に感謝申し上げますありがとうございました それでは、これから、あっぱれジパングご覧いただきたいと思います。会場の皆様にデイ、で。なおれ。お願いします。 から車屋さんよ「ひとっ走りかんだまだやっとくれ」「万が一にも見逃した」「浅草の姉さんの流す」 日本まで車屋さ「富士山のほどまで